Peggy XVI 今回の「モンスターハンターワールドは」はワールドワイドでの戦略というものがありましたそのためには音楽もワールドワイドなものにしなければいけないそしてそのためにハリウッドを選択するというのが最初のコンセプトでしたただのハリウッド映画になってしまってはいけないのですなぜならばモンスターハンターの音楽でなければいけないからですハリウッド感プラスいかに原曲に忠実かという部分が求められます The best thing about recording in Nashville, aside from the food, is the heart and soul that every musician brings to the job. Everybody that walks through the door, everyone that contributes, just wants it to be the best it possibly can be. I think that's really special. It's got excitement, it's got beautiful lyricism, it's got. drama, You just know when you hear the music, you know something exciting is going to happen. A great story is going to be told, and you're going to be a great part of that story. And y o u r going to r e l e a s e t h e t i t l part of that story. And you're s s i n g to be a great part of t h j a p a n e s e t o d y line. ととといいっったところをもううう回ちょっと大切ににして作って作みようというふうに思いました過去の制作に関わったメンバーが今回集められてるんですけど今までのモンスターハンターを理解してるメンバーが集められてでさらにこの「新生のワールド」っていうタイトルを作り上げていく中で昔のものを知ってるメンバーが新しいものを作っていくっていうことが求められたと思っています。 牧野さんが作ったテーマ曲を中心にいろいろちりばめていって関連性を持ちつつもゲームのスケールの大きさに負けないように音楽の方でも広げていっていますポールさんとダンさんですけれどもその二人の連携は凄まじくてですね収録をする前からどういう形態で撮っていくか例えばこの曲は一発撮りを主体とした曲なのかある曲はこの部分を分けてストリングスやブラスを丁寧に重ねて撮っていくのかとか。 ててね、I love having a little bit of freedom in the orchestration process to kind of like do my own things, like do this technique or do that technique and just kind of bring my.、Uh... You know, what I bring to the table, You o k n whether w it's a specific aleatoric effect, whether it's just a way that I want to get a certain bit of emotion out of the music. And So I always, I always embrace the opportunity to do that. And obviously, it's fun at any time to just create exciting music. I'm most impressed with the diversity of styles in the score for this game. Uh, there's everything from very pastoral, beautiful orchestral moments to very, very aggressive battle music. and It's all really engaging. So, the music for this game has been great. There's actually a variety of composers, but there's a unification of themes, which they've really done amazing things with. And it's, it's great. It's fun. It's, there's drama, there's action, and there's beautiful lyricism, just beautiful sweeping themes. So, it's got a little bit of everything for everybody. and will really, really get your blood pumping when you're in the action scene.